世界の朝ごはんがオンエアされた。この企画は日本に住む外国人家族がどのような朝ごはんを食べているかメンバーがオタク訪問して調査するというもの。今回は平野市用と岸優太がペルー人への母親、アルゼンチン人の父親がいる家族のもとを訪れた。 夫婦には4歳の娘がおり、騎士は娘が朝ごはんとして飲むオートミール入りのココアドリンク、クワッケル、作りを手伝い。一方、娘に抱かれた平野はお世話をしつつ、髪の毛を結ぼうと試みるも、力加減がわからず、髪の毛を触りながら、頭皮、剥がれたりしないっすよね。と天然発言。 その後、娘が出かけた後は、スペインメディアが2010年に行った世界一の朝食を決める投票で優勝したという、豚肉入りのサンドウィッチ、パンコンチチャロンを作ったり、ロクロでチョクロという煮込み料理のレシピを教えてもらうことに。しかし、メイン食材のジャイアントコーン。 チョクロを切らしていたため、騎士と平野は中南米の輸入食材を扱うスーパーへ買いに行くことになった。騎士曰く入試にしか見えないというチョクロをゲットした後、二人はインカコーラというシトリマの建設400年を記念して作られた黄色いコーラを飲むことに。騎士は甘いはかなりパッキンアイスの溶けた炭酸と口に合わなかったようだが、 一方の平野は、俺、全然行くよ。と、ガブ飲み。しかし、一本飲み干すと、平野はヘリウムガスを吸ったような高い声になり、やべ、声変わった、たまにあるんですよ、とコメント。この事態にスタッフは、マジっすかと動揺を見せた、ものの本当にあるんですよ。時々、岸まじだよ、ね、平野と二人はのんきに話していた。平野曰く、声の変化は、 キング・アンド・スの中では結構日常的な出来事なんですよ、とのこと。スタジオでも他のメンバーが声を揃えてあるある、と頷いておりすっかり慣れているようだ。その後、牛肉と豚肉、カボチャやインゲン豆、チョクロの入ったロクロでチョクロ、やペルー風ポテトサラダ、カウサレジェーナを食べた二人はうま、と大満足していたのだった。 この日の放送にネット上では、平野くん、炭酸で、声変わるんだ。声変わる人いるんだ。ね、メンバーにとっては日常なのか、笑い、など平野の声変わりに驚く人が続出していた。シ平ウヒのヒラの仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。